こんにちは、白マさんです。今回は洞窟ブランチマイニングをやっていくぜ。チャンネル登録してくれたら嬉しいね。白倉始めるよ。洞窟に入るけれど、ワクワクだ。水中の中に入りすぎると、ダメージを食らって、力つくのだ。みんなも気をつけよう。色い々ろいろあるけど、特に水中やマグマは、大ダメージを食らって、また力つく。 だが、何度も復活したり、全ロスもすることがあるよ。気をつけてね。クマさんは無敵マンだからやられないと思うよ。わらわら、意外と暗くて松明が必要になってくるよ。洞窟はモンスターがいるよ。ゾンビ、スケルトン、クリーパー、エンダーマン、などが存在してるのだ。大理石に使えそうだね。色い々ろいろな建造物を、作りたいしたくさん建てたいね。ブイターでシロで白倉さんの、 パート写真を募集してるので、白倉さんをメインにした作品を絶賛募集中なので、シャープ全開の白マさんの部屋でツイートしてね。ぜひ募集お待ちしています。マグマがたくさんあるね。洞窟やマグマダイブはなるべく避けたい。松明設置、なるべく湧き潰ししないとモンスターが、大量発生するのだ。特に子供ゾンビは強いのだ。色い々ろいろやることがたくさんあるけれど。 エンチャントを一番最初にやりたいんだベッドに寝ることにしようなかなか寝れないわらわらおーおー お, ーおやすみくまり起きた洞窟体験開始いろいろあるけどわらわらわら体末が明るい外が明るいし洞窟にぴったりだねなかなかダイヤモンドが見つからないね石炭を大量にゲットたくさん手に入れたね まだあるね、たくさん。石炭発見した。石炭またゲット。石を掘り掘り掘り掘り掘り掘り。明るくなってきたねいいね。いろいろな鉱石をたくさん集めたいね。ゾンビがやってきたよ。やっつけたよ。やったね。石炭ゲット。たくさん掘ることができるよ。まだまだあるね。まだあるよ。わらわらわらわら。掘りまくってるよ。石 石炭どンだけあるのこれぞ白ろだまた石炭か結構広いね、洞窟。パートに広すぎるよな、洞窟。鉄鉱石ゲット。 まだあるので、鉄鉱石。クラフトしていくぜ。棒を作ります。松明を大量に作ります。よし頑張るぞ。 暗いね、洞窟松明をつけると明るくなるよ。登っていくね。はしごで登ってるね。ありがとね。 どんどん掘っていくね。まずは部屋を作ります。掘っていきます。たくさん掘ります。松明の湧き潰しを忘れずに。湧き潰しします。 ちなみにマイナス54の高さまで掘ります。どんどん掘っていく。掘っていって湧き潰ししないとモンスターが湧きます。明るすぎるだろう。ワクワクが止まらない。高さは3マス以下で掘ります。さらに掘っていく。 ホディーリスコデーリスホーリスホデー最後の一歩最初に高さにマスよマス掘って松明をつけますクモスポナー発見今回はトラップに使わないから壊しておくよ まさかのお宝やスポナーに会えるなんて思ってなかったぜ。 ダイヤモンド発見したよ嬉しいねやったぜダイヤモンドスーパーゲットだぜいかがだったかな今回のシロクラはチャンネル登録をしてくれたら嬉しいねまた会おうくまデ